私は地域の事業所で、小包など荷物を運ぶ運送の仕事をしています。今年の3月頃、突然息切れや動悸がして、荷物を運ぶ仕事が急にできなくなったため、仕事を早退して、循環器の専門委員で心電図・血糖値を調べてもらいました。結果は異常なし、ただ血小板の数値が下がっていましたが、様子を見ることになり、 それからは普通に過ごししていましたところが6月の初め頃に仕事中に急に息切れ動機が止まらなくなり苦しくてたまらなくなりました仕事を早退し職場の人に車で家まで送ってもらい同じ医院で心電図血糖値を再度調べましたが異常なしただやはり血小板の値が下がっていました。 組合病院の血液内科を受診するように言われ、検査を受けた組合病院から、大学病院血液内科宛ての紹介状を書いてもらいました。そして、6月中旬に私は心臓の痛みと苦しみを何とかしてほしい一心で、たけしさんにお会いしたいと、12年ぶりに友人に連絡をしました。たけしさんは、12年ぶりの私に、 以前と全く変わらず接してくれ、スカイプセッションで心臓の痛みを一瞬で取ってくれました。たけしさんと再びお会いする約1ヶ月前は、横隔膜から心臓にかけての鈍痛と痛みがあり、息切れ、動機、軽いめまいがして、簡単な動作の仕事もできなくなり、歩くのもやっとの状況で、家のベッドで一人、ずっと安静にしていました。 食べることも疲えて怖いし、食欲もなくなってしまいました。3月頃に比べると、約4ヶ月で10キロほど痩せました。たけシさんにお会いしない時が、12年も経過していたので、友人に連絡するのも勇気を振り絞りましたが、本当に良かったです。また、たけシさんにお会いでき、そしてスカイプセッションしていただいたことは感激でした。 すぐに心臓の痛みを取っていただき、動けるようになって、日に日に全ての症状が改善しています。おかげさまで今は、首のリンパが少し腫れているかな、くらいで、自分ではどこがいいのか悪いのか、わからないなと感じてしまう状態まで改善しています。そして、あと一日でも休んだら、仕事はやめなければならない状況にまでなっていましたが、政府、何より、日々、 休止の恐怖に怯ていた私にとってたけしさんは「俺のヒーローです」「感謝しかありません」「ありがとうございます」そしてこんな状況になって連絡をした自分をたけしさんにつないでくれた友人にも心から感謝しています今回横浜の子会議に出席したけしさんに直接お会いしてじきじきにセッションしていただき心も体もめちゃくちゃ軽くなりました食事もおいしいです バリバリの V 字回復です。紹介された大学病院の検査は予定通り6月末から10日間ほどかけて血液検査、骨髄性検、造影剤の CT 検査、ペット CT 検査などを受けました。この様々な検査は悪性リンパ腫の疑いとのことで7月末の診断の結果待ちです。ただ、今の状態と大学病院の診断結果が 合わないのではと感じています。スーパーヒーローたけしさん、ありがとうございます。